ぐそくむし、ぐそくむし、ぐっそくそくそくぐそくむし。ぐそくむし、ぐっそくむし、ぐっそくそむし。ごめんなさい。そくそくそく<笑>割わりと記憶あります。